おさらしに同じそんな剣で僕に勝てると思っているのか。綺麗きれいにさらばやろうと思ったのによ。ケガすんぞこれ以上は好きにさせないよああああああああああああたあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 一人で笑っていってしまうんだ。一人だなんて言わせませんよだってみんな姉上の泣き顔、それだけを理由にここに集まってくれたんだからキューベラってみんなとずっと一緒にいたいわよ君の大切な姉上、僕がもらい受ける。ふざけたこと、昔やがるじゃねえか。おいメガネ。こいつ、女だ。キューベーさんが女ってどういうことっすかあんた 姉上を男と勘違いしているのか確かに姉上には胸がない違うだろキュウちゃんは体は女の子でも心は男の子な他のやつは騙せても俺の股間センサーは騙せねえぜなんで今まで言わなかったんですか知ってたんでしょうあれがあんな風に育っちまったのは全部わしらのせいでなそれでも男かそれでも侍かキュウベイが女であることを伏せ男として育ててやいやい男 女, 女 同じ女の見ながら強く生きている女の子だって Q ちゃん男のくせに股の玉ないじゃないそそんなもん生えてくるもんモロッコで生やしてくるもんじゃあもし生えてきたら見せてね僕らは男も女も超えた根源的な部分で惹かれ合っているおたえちゃんは気にしていないと言っておったがおそらく負い目を感じておる男だ女だとつまらん枠にとらわれる君たちに 僕は倒せんよそんな脆弱な魂で大切なものが守れるのそれを信じながらなんで今の姉上の顔を見ようとしない？男も女も超えた世界へみんなまんしるかこれ以これ以上ヤギウ家の看板に泥を塗ることは許さんキッズレインを超えない本当さん近藤さん早く片付けてください。なんでやめろ。見えない進歩し目開けろそんなこと言ったってみんなと 僕がたえちゃんのそばにいれば、こんなことにはならなかった彼女を守れるのは僕だけだてめえにこいつの何が…わかるって、うんだ<合>、うん、一気に語ろう神<笑><合><笑>速を謳われる僕の剣に挑もうというのか君だ しても誰も幸せになれねえことくらいみんな自分の守りたいものを守ろうとしただけだ私の大切な親友<笑><笑>いろいろ迷惑をかけたからお詫びをと思ってたんですけど最後まで押し通すこともできないのに半端な気持ちであんなことして釈迦ある名師 目の前のもの全て救えるとでも思ってたのかよお前の言う半端な優しさでも救えるものがあるとしたら新郎新婦入場です旦那笑い事じゃないですこの披露宴はただの顔見せみたいなもんでね早く披露宴ぶち壊してくれどうぞお前らこんな得意なのか、うん、この結婚を待松平のた端が動いてる、うん、あれに逆らえば新選組は消される夫婦初めての共同作業に移らせていただきます大<笑> がいるならなぜ言わねえと寄りが余計なことしてまったぜみんなのところへ帰ったいおおとうとに何とんでもねえの見せて帰れとるんじゃねえぞやっぱりそこにあったかあどう見てもパンとライスですよねこれこれのどこがフィッシュチップスに見えるよ見事この国の伝統として残したんだよこの 一見、自然に目ふまれのどかですがかそかに悩んできた山田村では謎の怪物が村を襲うようになったのです。お, いお願いしますじゃ、ね、村を村を助けてくだされ村の宝の。 この黄金の大根を差し上げますね。邪魔な見てなよそもんが村再びったら、畑の門勝手に食うわ。荒らすはゴミは捨てるわ。こんな田舎くんだりまで来て、手ぶらで帰られるかって言うんだよ。黙らなしい。そうだな。またやっただよ。見てくるだ。まさか倒した怪物が金になるとは。おいしろ。い, い今の話聞き取ったと。今すぐ忘れろ。一辺の記憶も残さず忘れろ。無理。普通に無理でしょ。 なこいつやっぱ、これが結金がありゃ、もっと贅沢でできるぞ こ, このまま買って買って借りまくって、贅沢ざんしまくんぞ なんだ、こりゃ間違いな建物ばかりですねあれ、幸せになれるあるか、銀ちゃん幸せっていうのは、人それぞれだからなお、はい、そうか今から、てめえは猟犬だ物の居場所を見つけて、俺たちに教えろ良いか、みんなの主これから村人総出で、怪物なりじゃお片付けなんで僕だけ 早速金橋かぐら、切り抜くんじゃねえぞおぉ村の衆、負けんじゃねえべ買んないでください取れるもんなら取ってみろ<笑>なんだね、この納豆はおしもかるんじゃそうすればまだまだ金の玉を手に入るべみなさん、かぐ俺たちもおろちんがりじゃ<笑><あっ><笑>こんなんに騙されっけ 本当のオロチンは私なのです人々の尽きることのない欲望を必要とするのです納得していただけたところでお礼に私の真の姿をお見せしましょう私が真の姿になると同時に欲望の対象だった金の玉はただの土に戻ってしまうのですでは皆さんさようならあオロチン 飛んでく戻ってまいれわしの幸せ村づくり計画が終わってしもた前に、あんたに助けてもらったみたいなことをパパから聞いて頼りになるって聞いたから仕事持ってきたのに、ただのムカつくやつじゃほんまもな。何を立ち直るのマジ大変でさ、未だに通院してんの、もうガリガリ何がガリガリこれ、彼氏からのメールなんだけどマジやべいんだけど、これ マジやばいよ。俺たちより病院に行った方が。頭じゃねえよ。組織の連中に狙われだして。<笑>とにかく超やばいの。やべえよ。マジやべえよ。君子のやつ何やってんだ。<笑>誰だ君子って。てめえの女か。仲間を裏切ったやつがよく言うぜ。俺たちだっててめえになんざ興味ある。美味しい汁だけ吸ってトンズラなんざ許さねえ。俺本当に。君子。 大丈夫連中を残して戦線離脱すんぞあ、はいあいさ悪いが豚二匹背負って逃げる作戦なんだ。用意しちゃいねぇなんか内臓的なものが出るって内臓的なものキッチ手を離せしあちらしアッパパチョキッチャ